あ<笑>み<笑><笑>ちゃん。<笑><笑> 損ご乗車ありがとうございます。 稲稲です。出口は左側です。